ーーディズ島君、えー、10周年、おめでとうございます。とうございますえー、我々とう島君はもうデビュー前ですよね、インディーズの頃からもう一緒にこう刺激をし合ってきた仲だと思っております、まあ、同志と言いますか、うんえー、もう初めて会った時も本当に鮮明に覚えてますけども。うん まあ、お互い同じ対バンだったんですけどもお互いのリハをこう聞いてはいるんだけど認めねえぞみたいな表情で、うん、<笑>あの絶対リハの方は見ないみたいな相手のリハは見ないみたいなやり合いがありました、ね、お互いね若かったから、ね、<笑><笑>俺たちが一番だぞみたいなただ本番はやっぱめちゃめちゃかっこよかったし、うん、もう 当時から、デビュー前から嶋んはもう出来上がってたっていうか、うん、あの時は毛皮のマリーズでしたけど も, もうすごいバンドだなって本当に感じました まあ、ずっとこう転がり続ける人なんだろうなっていうふうに思っています愛情がすごい深いというか自分が愛したものを最後まで愛しきるみたいな、えー、そういう強さがあるので、まあ、その愛しきるものの中に自分自身っていうのもあるのかなっていうふうに思うんですね僕らもそうなんですけど、まあ、自分のことをしっかり深く愛してるから、まあ、自分でしっかり転がり続けることができるっていう、えー、そんな強さを感じております島君でこうなんか人を巻き込む魅力が あるというか飲み行く時も別に約束してたんじゃなくて下北とかでばったり会って「おお何してんの?」って言われて「俺飲み行くんだよ」っつって「じゃあ俺も行くわ」っつって勝手についてきたりしてでそこで初めて会った他のミュージシャン仲間とかも仲良くなってだからドレスポーズとかも結局、ね、いろんな人がバックでやって。 そういうのって志麻君のを人を引きつける魅力っていうか、うんまあ、そういうのすごい感じますね、うんはい、でもあのいったった時もそうなんですけどあのオーラーがすごいなっていうのは。 あのまあ、普通にあのライブハウスとかで会った時も感じますけど、もうなんか、島君いるだけで、世界が、なんか島君の世界がそこにあってみたいなのは、すごく感じてました、昔から。逆にどうですか<笑><笑>なんで 僕の中だとんか一見こうすごいいろんなことやったりするから何ていうかこう頭柔らかくてもすごい、まあ、もちろんチャレンジャーだと思うんですけどそれを全部こうちゃんと形として、ね。 できてるのも音楽に対したり何事に対してもちゃんと誠実だからできてるんじゃないかなと思いますもちろんライブを一緒にやるってことは今後もたくさんあると思いますけども作品とかも一緒に作ったりするっていうのはまあこう節目節目で ね, ねこう40代で一緒にやっても面白いだろうし50代で一緒にやっても面白いだろうし80でね80は80度しまも。<笑>でも最後も もうお互い原点に戻るじゃんやっぱ80になっちいきついよお前それで<笑>いやいやもうあるね<笑>、うん、あるあるし80だったらわかんないかもしれない<笑>赤いぎって漫画の和紙図みたいになったら<笑>いやわかんないわかんないけ ど, <笑>いいけど<笑>まあでもそうですねこう節目節目でこう一緒に作品とか作っていけたらいいなと思ってますのでよろしくお願いします<笑>